皆さん、こんにちは。筑波大学のアラヤです。このビデオがプログラミングチャレンジ第5回グラフ。で、このビデオが最小全域義について話します。では、まず、域義について、あ全域義について話しますね。全域義が、まあ、英語でイスパニングと言っていのんですけど、あるグラフの頂点を全てを訪問する木です。 ですね、つまり全域の木となります。例えばこのグラフですと、全域儀が、一つの全域儀がここにあります。なお、あのグラフに対して複数の全域儀がある可能性があります。その場合だと、最小全域儀があ の, の重みの足し算が一番少ない全域儀。 で す, ですね。だから、このグラフの最小全域儀がこれですよね。あの、辺の足し算が18です。それと比べると、この全域儀の辺の足し算が、あの、23ですね。で、あと、まあ、あの、全域儀と最小全域儀はいろいろなところで使います。ですね。競技プログラミングの場合だと、っと、例えば、えっと あるグ ラ, あとグラフを定義して、そのグラフを全てをつながる。例えば、なんかいくつかのコンピュータが、と、できるだけケーブルを使わないで全てのコンピュータをつながりたい。それはなんか最初全域儀ってと分かります。ですね。あとはなんか最大全域儀もあるし、えっ、ー、と全、なんかスパニングフォレストっていうのもありますし、ですね。あとまあ、そのいくつかのバリエーションがあります。 最初全域義を計算するには2つのアオグリスムを紹介します。1つがクルシカル法ですね。クルシカル法があのデータ構造として変のリストを使います。で、あとはプリム法。プリム法がベーテックスのリストを使います。では、両方のアオグリスムを紹介しましょう。まずクルシカル法ですね。クルシカル法のアイディアが全、えっと、変のリストを作って で、そのリスト、その、その辺のリストを重みでソートします。で、重みでソートした後に、あの全域義にあとそうあと、重みが少ないから変を入れます。ですね。例えば、えっと、この辺をすべてリストに入れると、一番小さいのはこの2。そので、この2を全域義に入れます。 で、次この2つの4ですので、どちらかを入れます。で、この4が、えっと、チェックしますが、この4の頂点が両方も訪問されたので、この4をスキップします。ですので、次のこの2つの6をチェックします。で、1つの6を入れて、で、この、この頂点まだ訪問された、記されてないので、で、頂点を全てを訪問しましたので、あの、アオゴリスムを停止する。プログラミングするとこんな感じです。 <咳>まずはエッジリストを作っていて、で、そのエッジリストをソートします。で、ここはユニオンファインドを使います。ですね。あの、なんでかユニオンファインドを使うかというと、その新しい頂点がユニオンに入っているかどうかを早くテストしたいからです。ですね。で、えっと、ヘインリストにループして、で、まあ、一番最初をポップして、で、えっと、そのヘインが UF に入っているかどうかをチェックします。で、入ってないなら、えっ、ー、と、まあ、えっ、ー、と、最小全域のコストを変のコストを足して、で、両方の、っと、頂点を、っと、ユニオンセットに追加します。これだけで、えっ、ー、と、最小全域を計算ができました。じゃあ、プリムフォームを見てみましょう。 プリム法が変、えー、ベースじゃなくて、頂点ごとに、えー、と全域儀を計算します。任意の頂点、全ての頂点が入っているので、ど の, どの頂点から始めても問題ないですよね。で、えーと、一つの頂点から始めて、でえー、とその全域儀の一番最初の変を次に、えー、とビジットします。まず、 この頂点を入れました。で、この頂点の辺がこの4466ですね。じゃあ一番小さいのはこの4ですので、あ、この4ですね。じゃあこの4を入れました。で、この2つの辺が全域儀に入りましたので、一番小さいのはこの2。で、次はこの2を使います。で、この4がないから、この次はこの6を入れて、で、次はこの6を入れます。ですね。まあ見てる通りに、R グラフに対して、 最小全域儀でも複数がある可能性があります。ですね。これを実装するには、r i イオリティ Q を使います。ですね。プライオリティ Q を使うと、新しい辺を全域儀に入れても、まだ順番があとキープしますので、プログラミングがしやすくなります。コードがこんな感じです。このヴェクトがなんか訪問された、全域儀に入った頂点です。 で、プライオリティ Q が次訪問する頂点のリストとなります。で、新しい頂点を計算すると V ですね。まず V を訪問済みのリストに入って、で、V の辺をプロセスします。すべての辺に対しては、まずその辺の目的頂点が、目的点がまだ訪問してない場合だと、その辺をプライオリティ Q にパッシュします。 で、それを、あと、プラリティが、えっと、まだ変が入っている間に、このワイルループでロックします。ですね。まあ、あの、プリーム法でも、あの、クリスカル法でも使いますので、どちらが使いやすいかを、あと、使ってください。では、あと、最初、ちょっと、あと、最初全域儀。 の問題にどの問題が出てくるのかを説明します。まずは最大、マキシムスパ m s ングツリーですよね。まあ、ックスえっと、最大、えっと、全域ですが、まあ、最小の逆だけですので、重みをマイナスにする と, と、プログラムが同じですね。この場合だと、えっと、例えば、まず9を入れて、次は8、で、次は6と4で、こんな感じってなります。あとは、えっと、 最初全域儀のサブグラフ。それとも、えっと、ミニマムスパニングフォレストですね。何かというと、えっと、例えばこれですね。なんか、この頂点と、この頂点と、この頂点。それぞれから、えっと、全域儀を作るんですけど、お互いにつないじゃダメっていう意味です。ですね。こうすると、えっと、まあ、それぞれにクルスカールに入れて、 えっ、ー、と、なんかその、ビジットした辺に入れて、で、全域義を計算する。ですね。で、もう、なんか、ビジットされたところは、ビジットしないので、あの、個別を守ることができます。ですので、ただ、なんかその、あの、クルスカールの場合だと、っと、訪問済みの、えっ、ー、と、頂点を、なんか、計算する前に、事前に、なんかその、ソースノードを入れれば終わりです。 これはちょっと面白いですね。なんか、セコンドベスト、あの、最小全域議ですね。最小全域議じゃなくて、その次の全域議です。例えば、えっと、もし全域議のどこかに壊れたら、次は何が、ど、どの全域儀がいいのかを計、えっと、計画しておきたい場合だと、あの、それですね。で、アオゴリズムがこんな感じです。まず、全域儀、クルスカルト法、全域、えっと、最小全域議を計算します。 ですね。で、あと、最初全域儀のそれぞれの変愛に対して、まずその変愛を消して、新しい最初全域儀を計算するんですね。で、その新しい最初全域儀の中から一番低いものを使います。で、じゃあ、えっと、二つじゃなくて三つ目安いものとか、四つ目安いものとか、どう使えばいいのか。 それはまあ多分今回の課題に出ないけど、考えると、あの、本当にこのアゴリスムを理解しているかどうかをテストすることができます。で、ここはよく出てくる例ですね。ミニマックスの、えっと<咳>、ミニマックスの最短経路ですね。ミニマックス最短経路か何かというと、普 通, か普通の最短経路がスタートからエンドのあと重みの 足し算が、えっと、最小っていう意味なんですけど、ミニマックス最短経路っていう意味は、その経路の中で最大の重 み, 重みが一番小さいです。ですね。例えばこのグラフを見ると、最短経路はこの上ですよね。50、90、40。これは、えっと、180ですね。で、ここで行くと180を超えます。なんか60、50、80、70を超えますですね。ただし、えっと、 この経路の最大の辺が90なんですけど、この経路の最大の辺が80です。ですので、この辺、えっと、これは最短経路なんですが、ここの経路がミニマックス最短 経, 最短経路というんですね。で、ミニマックス最短経路はどうやって計算するかですね。まず、えっと<笑>、MS、えっと、このグラフの 最小全域儀を計算します。で、最小全域儀を計算した後に、スタートからエンドの最短経路を計算する。それだけです。ですね。結構簡単です。ですね。はい。では、えっ、ー、と、このビデオがここで終わります。皆さん、あとグラフに対する問題ですよね。 一番難しいのは、グラフをなんか、ちゃんと正しいかをチェックするとか。皆さんなんか、あの、今までの問題より、この問題、本当に本当に解く前に、紙で解いてみてください。紙でグラフを書いて、テストして、なんか、グラフの構造、正しいかをチェック、確認してから、あの、問題をプログラムしてください。テストケースの場合でも、グラフのコーナーケース、例えば、すべての辺をを繋いでるかとか、 あと、なんか、グラフが本当に連結グラフではないかとかのケースとか、いろいろなケースを考えて、あの自分のオーゴリズムをあの意地悪いじわる、いじめるテストケースを作ってください。では皆さん、今週の課題を頑張ってください。